観察とスギナのなすーー、はい、青青青青<笑>これもう全部バーッて飛んでいきました。ほらほらとほら うん、なるほど。他にありますか？雨に濡れてたからちょっと湿気っちゃってて、そこが乾燥してたらもっといい動きをするんですけど、そうあのさっき言ってくれたみたいにこの卵子っていうのが湿気を<笑>はいよく見てください。あ、できてそう見えますか？ 最初はちょっと集まってるんです。男子はちょっとぐってなってます。で、これちょっと風当てて5秒後ぐらいです、もう今は風当ててないので。でそしたらどんどん動き出して、よく見てくださいね。どんどんこれをずっと動いてて、はいはい、わーってどんどん動き出して弾けていきます。本当はこれをみんなに見てもらいたかったんです。つながっているところみたいな。植<笑>物 と, と同様になんとか思ってたんですけど。つがってるような<笑> 他植物にも脂植物と同様に胃がんがあります。